それじゃ、カウント始めるぞ5 4 3 2 1ゴぞはい高橋圭介の FD350 馬力は伊達じゃねえぜクラッチビートもバッチしだ勝負なんねえよ86のフル加速なんてまるで止まってるようにしか見えなかったぜ遠慮はしねえぜ ストトレートでちぎるのは不本意だがこれはタイムアタックだなあなたはクミラーにんないわねえぞ何だんだよ！こちら大スコーナーすげえぜ86のラインガードレールから5センチと離れてなかったぞあんなスピードで曲がるやつ今まで見たことねえ 待ってるヤツの車が近づいている すごいスピードでゲスを流しながら突っ込んでそのまますげえ速さで。 んでもおかしくね見てるほうがゾッとするぜマジかよ圭介のレフェリーがあそこまで追い回されることなんてなかったぜこちらはスケートリンク前のストレート今2台が通過したケスケが煽られてるぞアキの86はめちゃ早だ追つかれた 何が起こってるか気が変になりそうだぜ、うん、セカンドの立ち上がりは互角だけど伸びが違うかちょっとでも直線が長いとドバッと差が開く旧式の86ごとき この FD がちぎれないだと悪い夢でも見てるのか直線では俺の方が早いんだそれなのに食いつかれるってのはコーナーワークで負けてるってことかパワーの劣る車に追い込まれるなんて走り屋として最大の屈辱だそんなことは死んでも認めたくねえぜどうしたんだ今日にかって FD がやけに脆く感じられるセカンダリータービンが止まってんじゃねえのか うちのクソ親父あの車を抜かねえと勝ったと認めてくれねえだろうなしょうがねえあれやるかガソリン満タンかかってるからな仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブだ 先を知らないのかこのゆるい右の後、きつい左だ減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞなみんなに減速しねえ何考えてやがるうわっ86がとんでもねえオーバースピードでヘアピンに突っ込んでくブレーキがいかれたのか セットリフトすごすぎるぜ血の気が引いた。 俺たちは完全な負けだ。潔く認めよう。上りで勝ったところで意味はない。このリベンジは近いうちにつける。俺の FC でな。